踊りが特徴橋にこだわる女踊りや阿弥陀の聖と銅を奏でるなりものが特徴アバの阿弥にこだわる江戸のアホ陀たちの心と汗をどうぞご存分にお楽しみください江戸っ子連の皆さんです、はい こちらホームテント前に踊り込んでまいりましたのは江戸ックレンの皆様です皆様拍手でお迎えください<笑>江戸ックレンの皆様がホームテント前まで踊り込んでまいります皆様通路を広く開けてアワードへの皆様と進行の妨げにならないようどうぞご協力をお願いいたします 52年を迎えました。江戸っ子連は徳島の成長、阿波踊り、阿波連の唯一の島連として、阿波の方の心を踊る阿波踊りの伝承に努めております。高<笑>円寺より入りました。江戸っ子連の皆さんです。<笑>